で今から太もも触っていきますねはい こ, こ, これ腰痛にめちゃめちゃ効果的な場所なんですね 生体三つ部ですまたね、うん、今回はね太もものところをやっていっていますでここね太ももっていうのはね椅子に座った時にずっと押さえつけられたりとか運転を長距離されてる方がやっぱりね痛くなりやすい場所なのでぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐいぐていぐのの、ね、いぐ、ねえー、いぐういいぐいます 新しい動画、ね、編集されてもうその前からお尻の横の新しい痛い押さえ方っていうのをね今やってるんですけどとってもね痛めつけるのが楽しい本当に楽しい新しいやり方を発見しちゃいましたさすがも絶先生光信でございます。 シュガチュですもう子育てててっったらら、はい、腰痛とか言んないですよね。 今何歳児のお子さんですか今、1歳なんですよ今、一番手が乾かるけど、可愛 い, い時なんですよね可愛いんですけど、もう、やっぱいざと言ってたけど、どうしても抱っこしないといけないし、言葉も通じないん で, で、ね、通じないしね、うん 木の行いは悪くはな、ね、いと思いますけど<笑>なんか、こんなに痛くなる<笑><笑>それだけ汚れがつなってるってことですよね日々ね、子育てにまあお仕事されてたのは大変ですからねお仕事もされてるんですもんねいやいやあ、もうね、今は行く気分 ね、でもね、ご苦労さまなのに可愛いんだけどもいいよねそうです、どうでも可愛いんですよ可愛いですよね ここからね、やっぱり ね, こね抑えるとねやっぱりね痛み人間関係の疲れがね出てくるんですけどもねここでねやっぱり抑えたりとかするとね私整体しながらいろんな話を聞くんですよそれを聞いてるとね私バツ ×2 なんですけどもうバツ ×3 になりそうなのでもう一回結婚したいとか思いません怖ーい だってもういろんな話聞いちゃいますからもう言葉にしてね残してね動画にしちゃうとねやばいですからもうそんなこと言えませんけれどももう喋れない話しか聞かけない<笑>そんな話ばっかり聞いてるもん絶生体なんでそういうか方でね喋ってね話をして体を楽にして帰られる方もね一定数いるんですよねものすごくいる。 だからねすんごい濃い話を聞いてもね全然大丈夫です、うんね、喋られないぐらいね濃いう話いっぱい聞いてますよえっとね僕ね執筆家になったらねえすごい文章とか小説とか書けそうなぐらいね話聞いてます面白い人って面白いここにいることが一番面白い門前生態光信です、ね、しっかり子育てされてる感が出てますね<笑> 生っていうのはね、現役世代でバリバリに働いてる人たちしか来ないので、まあ、40 代, から60代ですよ、ね、だからね、今世の中で起こっている物事の第一線で働いてる人たちばっかり来るんですよなのでねえ、来る人たちの話の内容が濃すぎて濃すぎて濃すぎ て, すぎてジェット燃料の話とか普通話聞ける聞けないよね CPU の話とか。 ななんでそんな話僕聞けんのみたいな<笑>面白いよだからねここのね門前生態でね話を聞いてねしゃ多分喋れない話そういう話もあるんだろうけれどもみんな気軽に話していってくれるから楽しくて楽しくてあのホワイトあの門前生態来たら分かるんだけどホワイトボーダーがぐにゃぐにゃになってます毎回それを見てみるのも門前生態の楽しみのうちの一つかもしれません